えー、東京・世田谷に生まれました私たち生まれ育った創、えー、位14年目の夏でございますふるさと若林のどこかのどかな懐かしさとそして人々の優しさ温かさを親から子へそして世界の人々へつないでいきたいそんな願いを込めて踊ってまいりますふるさとはここにある 皆様、ご声援のほどよろしくお願いいたします。 壊せたがや「大きな都会の小さな町はなぜかどうのどかな」 「きいろのおじさんげしゅくの学生さん」「なぜかみんながなじんでいます」「とっっとおくとおくなるいい」「しょう和しょうわるいおこが」「えどんなおみせとこいきなカフェは」「おなじしょうてかいにならんでいるよ」 Okay. <laughs>